おはようございますただいま2020年1月2日8時前です大川の駅から歩いて7分から10分のところにある総合運動場に保存されてある78626型を訪問しに来ました やはり SL 人よしに比べるとだいぶボロが出ているような感じですねこちらは表示内容の表示ですねはい こちらがキャブ部分になります中は入れないようになってますねやはり見た感じだとガラスもないし欠品もかなり多いように見受けられます。こちらはテンダー おソンクの通りバックもランプが全くありませんこちらは反対側まあ飛行が側っていうんですかねはいドアが全然ガラスについてませんねまあこちらも まあ冒険の県庁所在地とか鉄道博物館を誘致した自治体が解体するぐらいですからまあ。 保全していただいてありがたいと言うしかないでしょうね以上大川駅近くの総合運動公園からでした